皆さんこんにちは岐阜大学の小山です今回は対策を進める工夫についてお話しします前回お話しした対策が進まない理由と対策を進めるための考え方について振り返ります個人レベルの対策が進まない理由は技術的に困難そもそも不可能であるということよりも 別の理由で対策に至っていないという状況がありました健康上の事情によって自力避難や対策を行うことが難しいケースの場合は他者の協力を得ることが必要になってきます人間の特性として対策を行わない方に働くメカニズムが備わっているということがあり避難しましょうというだけでは避難につながらないということがありそうです 経済的な事情がある場合には、耐震補強など、お金がかかる対策を実施することが難しいことが示されていました今回は、それぞれについて、対策を進めるためにどうしたらよいのかについて考えてみたいと思います。まず、支援が必要な人に関する対策について見てみましょう。 島根県邑南町では安全な指定緊急避難場所が近くにない地区や増水した川を渡らないと避難できない地区について歩いて3分を目安に民家、寺等を地域緊急避難場所にするような取り組みを進めています。地地域域緊急避難場所はでで話し合ってて決めていますすここのようにすることで 遠方ににに自力でで避避難難難すするるここととが難しい人でも近隣に避難することが可能になりますまた避難支援を行う場合にも長距離のピストン移送をする必要がなく避難支援の負荷が小さくなるという利点があるでしょうまた近隣ですので避難時間も短縮できます民家への避難では 避難所よりも良い環境で過ごすこともできそうです災害時に支援が必要な人を指す名称として災害時要援護者と災害時要支援者という名称が混在していますが以前は主として災害時要援護者という名称が使われていましたしかし平成25年2013年6月の 災害対策基本法の改正から災害時要支援者という名称が使われるようになっていますどちらも基本的に災害時に自ら避難することが困難であるなど何らかの支援が必要になる人のことを指しています本講座では元資料や制度の名称をそのまま紹介していますので両者が混在していますがこの点はご了承ください さて、新潟県三条市では災害時要援護者を避難時に、介沿い等の支援が必要である避難要支援者と避難するための情報を伝達すれば自力で避難できる情報伝達要支援者の2つに分類し自治会、自主防災組織民生委員、児童委員介護サービス事業所 消防団などと協力してて支援をを実施すする体制を作っていますこのように災害前に関係する人同士が一緒に話し合うことで期間を超えた協力関係や役割分担を決めておくことができます。避難訓練など実際にこの枠組みが有効かを試してみることで 実効性の向上も図れるでしょうまた災害時要援護者名簿の作成については以前は同意方式すなわち同意が得られた人だけ掲載するという方式だったものを逆手上げ方式すなわち名簿に載せたくないと申し出た人のみ名簿から削除する方式に変えたことで名簿搭載に同意しない人の割合が 18.1% から 5% になっています要支援者対策では支援を断る人も い, 断る人もいて支援したくともできないという状況も見聞きしますこういう場合には全員ができなければできないと思いすぎるとなかなか対策は進みませんそういう時には無理に全員を対象とせず 助けてほしい人から順番に対策を進めていくことで、負担も軽 減, 軽減でき、少しずつ無理なく対策を進めることができます。対策が軌道に乗ってきたり、訓練などで実際に支援しているところを見せたりすることで、助けてほしいと手を挙 げ,、えー、げる人が増えてくるでしょう。人間には多くの人がやっていることが正しいと思う。 という特性がありますそのため多くの人がやっているという状況になればこれまでやりたがらなかった人も少しずつ仲間になってくるということもできてくると思います第二週でお話しした台風10号における岩手県岩泉町のグループホームの被災を踏まえて岩手県認知症高齢者グループホーム協会では 利用者さんとともに安全に避難できるための情報をまとめた筆形パンフを作成していますまた総務省消防庁が災害時要援護者の避難対策事例集として災害時要援護者の避難支援、要援護者が避難所へ避難した後の生活支援障害者の避難支援などに関する事例集をまとめています この事例集の中では避難支援に関する課題として要員ご者の情報を関係者間でどのように共有すればいいか要員ご者の最新の情報をどのように維持していくのか支援者の協力をどのように得るのか過疎高齢化が進むことによって支援者の協力を得るのが難しい地域ではどのように避難支援を行うのか。 要援護者の支援にあたって、事業者等の協力を得るにはどうしたらよいかといった体制づくりに関する事例、要援護者に災害情報をどのように伝達すればよいか、要援護者の緊急 事, 緊急事態をどのように把握すればよいか、実際の災害時の情報伝達はどのようにわ行われたのかといった 情報の収集伝達に関する事例要援護者の避難支援に関する活動マニュアルはどのようなものがあるのか要援護者の避難支援の訓練はどのように行うのか子どもや青少年の意識を高めるにはどのようにすればいいのか要援護者自身の意識向上のためにはどのような取り組みがあるのか。 実災害において、要援護者の避難支援はどのように行われたのかといった避難支援活動に関する事例、避難生活支援に関わる課題として、要援護者に配慮した避難所運営についてどのような対応を取ればいいのか、避難所での要援護者の支援を円滑に行うために、どのような訓練をすればいいのか。 といった避難所で災害時要援護者の健康を維持するためにはどうすればいいのか避難所における要援護者の支援においてボランティアの協力をどのように得るのか仮設住宅などで生活する要援護者にはどのような支援ができるかといった生活支援に関する事例 障害者の対応に応じた避難を円滑に進めるためにはどうしたらよいか当事者の参画をどのように高めていけばよいかといった障害者の避難支援に関する事例災害時要援護者の避難支援の流れとして実際の避 難, 経路え避難経験に基づいた事例や避難支援の体制づくりの事例などがまとめられています。 これまで、実効性のある対策のためには、地域で関係する人が話 し, 話し合う場を作っていくのが良いということをお話ししてきましたが、この中にも、それを実現して対策を考えられている事例がいくつも含まれています。連携の在り方は様々なので、こういった事例集から、自分たちの状況に近い事例を参考にされるのがいいかもしれませんね。 この事例集は平成22年にまとめられたものではありますが今でも参考になる事例がたくさん掲載されていますので対策を考える第一歩としてこういった事例をみんなで学び合うことから始めてもいいかもしれませんね。事例集ではそれぞれの事例に関わる人に直接話を聞くことも推奨しており事例に関わる地方自治体の窓口の連絡先も掲載されています。 内閣府は、避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集として、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援のための事例集をまとめています。平成25年、2013年の災害対策基本法の改正によって、避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。 避難行動要支援者名簿を活用した支援が行われることが期待されていますが現場レベルでは8歳児にしか名簿が共有できなかったり連携の中でどこまで情報共有ができるかなど悩んでおられる方も多いのではないかと思います。この事例集では名簿作成に関する取り組みとして住民が 自ら避難支援行動要支援者名簿への掲載を求められるような取り組み、避難行動要支援者名簿の作成時における取り組み、本人同意を得るための取り組み、名簿の更新を効率的に行うための取り組みに関する事例、避難支援等関係者に関する取り組みとして、 避 難, 支援等避難支援等関係者を 確, 確保するための取り組み、避難支援等関係者に関する安全確保に関する取り組み、避難支援等関係者に対する保障に関する取り組み、避 難, しえ避難行動要支援者の活動を助ける取り組み、避 難, 支援後の避難所における避難支援等関係者による引き継ぎに関する取り組み、 名簿の管理に関する取り組みに関関すするる取組事例制度の周知・研修・訓練等に関する取り組みとして制度の周知に関する取り組み名簿を活用した研修・訓練に関する取り組み避難行動支援に関わる地域づくりに関する取り組みに関する事例 外部との連携・協力に関する取り組みに関する事例災害時における取り組みとして避難支援等関係者への発災情報提供に関する取り組み避難支援に関する取り組み安否確認に関する取り組みに関する事例名簿提供不同意者への対応に関する取り組みとして 発災時における対応に関する取り組み、発災時における情報提供の判断の考え方に関する取り組み、名簿の発災時における提供方法に関する取り組みに関する事例、個別計画に関する取り組みとして、策定方法に関する取り組み、 策定時における避難支援等関係者の関わり方に関する取り組み、策定促進に関する取り組み、個別計画の更新・見直しに関わる取り組みに関する事例、災害対応事例として、地方公共団体による名簿を活用した対応事例、避難支援者等関係者による名簿を活用した対応事例、 そそしてててれれれを通じて確認された課題などがままとめられていますこのように名簿そのものだけではなく名簿を用いた事前対策の取り組みや連携についても記載されていますので一度確認をしてみてください次に耐震診断回収家具転倒防止について考えてみます 耐震診断及び耐震回収における一番の問題は経済的な事情でした名古屋大学名古屋工業大学豊橋技術科学大学の研究者を中心として設立された愛知建築地震災害軽減システム研究協議会では木造住宅の耐震改修を促進するため安価な耐震改修工法の開発や 新の評価を進めています専門家向けに実務設計レベルの安価な耐震改修工法講習会を開催し木造住宅の低コスト耐震補強の手引きも公開されるなど安価な耐震改修工法の普及を促進しています耐震化アドバイザー養成講座も開催しており 要請した耐震化アドバイザーが地域で耐震診断・耐震改修の相談に乗ったり市町村が設置する耐震に関する相談窓口の相談員となったり地域で耐震化を進める牽引役としての活動を行ったりすることを促進しています耐震化が進まないのは経済的な問題だけではなく きめ細やかに相談に乗ってくれる人がいないということもありますので、こういった取り組みによって、一人一人の事情に応じた耐震化の支援ができるようになると、耐震化が進んでいない低所得者、不安定な労働状況の方、高齢者などについても、耐震化を進めることができるようになるかもしれません。 家具の転倒防止については健常者の場合は先送り、面倒という理由が最も多かったのですが高齢者などの世帯では自分での取り付けが難しいという状況があります家具転倒防止ボランティアによって大々的に地域の家具転倒防止対策を行った事例として江名市の家具転倒防止ボランティア作戦 みんななで助け合おう減災対策などがあります高齢者世帯を対象として多くの自治体や組織で家具の転倒防止ボランティアによる家具固定支援や固定器具の配布を行っていますのでお住まいの自治体に聞いてみてはいかがでしょうか。防防災災訓練や防災講演会会会町内会のの会合などの 地域の人が集まる機会、介護や福祉の関係者の人向けの集まりなどでこういった家具転倒防止支援対策の案内や申し込みができたりすると実施率の向上につながるかもしれません。防災は防災福祉は福祉ではなく対象者が同じなら相互に連携した情報提供や支援ができるようになると 情報や支援が届く機会が増えますのでできるところから連携を進めてみてくださいね賃貸住宅では現状復帰義務がありますので家具の転倒防止のために壁の壁に穴を開けると退去時にはその補修をすることが求められますそのため壁に穴を開けることがためらわれ 家具転倒防止止にに最も効果のあるネジ止めがが進ままなないといいとう点が問題になっていますこの問題については家具固定時の穴がエアコン設置時の穴のように日常生活で当然出てくる傷や摩耗として扱われれば現状復帰義務を負わないと解釈することができるのですがこれまでこのような解釈はあまり進んできませんでした。しかしか 東京都港区では、2017年4月から区民向け住宅の居住者について家具転倒防止器具取り付けに関わる現状復帰義務を免除しています。東京都ではそもそも集合住宅が多く分譲マンションであっても転売や賃貸として利用するという事情もあり賃貸住宅の家具固定の促進については大きな課題です。 前回紹介した東京消防庁の家具固定のホームページのように、東京都全体として家具固定を促進しているという事情も、港区の取り組みを後押ししたのかもしれません。家具転倒機器取り付けに関わる現状復帰義務を免除するという対策は、条例などの変更も必要ないため、自治体ではどんどん広がっていってほしいと思います。 このような対策が全国に広がると家具転倒防止対策促進の後押しになりますねさて前回人間には対策を行わない方に働くメカニズムが備わっているという話をしましたこれを踏まえると成功法で対策の必要性を解くだけでは対策の促進は難しいということになります でではどううししたらいいでしょうか必要だからというだけではなくその対策をやりたくなるやってしまうというような工夫を考えることでこのような問題を克服できるかもしれません。こういういいい対策をすればいいという明確な答えがあるわけではありませんがやりたくなるやってしまう仕掛けこれを考えてみませんか いつ起きるかは分かはらなくとも、もどこで災害対策だけを考えあれもこれもやらなきゃと思うのはちょっとしんどいですが災害が起きることを前提としてそれを踏まえた上で平常時のまちづくり福祉対策などを日常的に行うことに災害時の視点を取り入れて行うようにしてはどうでしょうか。 地域の活性化も福祉も防災も根っこは同じなので別々にやるよりも相互の視点を持った上で取り組むようにすることが結果的に楽で効果的に実現できそうです。またオオカミ少年効果を低減させるなら避難行動そのものに避難以外の意味を持たせるというのも一案です。 そうすればそもそも意味のある行動ですので空振りがなくなってしまいます例えば避難と合わせて宴会をするという地域の話も伺ったことがありますし警報が出たら「寺子屋で」とか「制度の無料相談会」とか「よろず相談会」などを開催してしまうというようなアイデアもあるかもしれません無駄だと思うとやれないことも 意味のある活動にしたりやることが決まっている活動に相乗りにしてしまうということでやるためのモチベーションは上がりそうです現代では日常的にいろんなことをしなければならなかったり縦割りで似たような話があちこちから別々に降ってきたりやることがいっぱいという人も多いのではないでしょうか早めの避難を実際にやるなら 空振りが多くなるけれどこの機会に大手を振ってやりたいことをやる時間にしてしまうというのもありかもしれませんそのためにも地域企業学校を挙げてそういった行動を後押しできるような体制ができると楽しくなるかもしれませんねそもそもいつ起きるかわからないことに対する対策を行うのが難しいのが人間ならば 別の意味を持たせることでやりたくなる工夫をしたり先延ばししたくなるなら今やるための工夫をするなどアイデア勝負で実施率を上げていくことも可能かもしれません皆さんも自由な発想でいろんなアイデアを考えてみませんか今回は以上です次回は防災訓練の罠と活用についてお話しします